はい。皆さん、筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジ第七週えっ、ー、と、パーツ3。あと、ストリングマッチ、ストリングマニピュレーションの、えっ、ー、と、ストリング法、ストリングアオグリスムと動的プログラミングについてを説明します。では、えっ、ー、と、今回は、なんか、競技プログラミングで、今日、えっ と, と、競技プログラミングの中でよく出る問題が、えっ、ー、と、ストリングの中 の, の、えっと、探索ですね。 このセクションで、えっと、この2つの問題、あ実は3つの問題を紹介します。これは、s ティ i n g alignment と、えっと、longest c ン m m o subsequence と、あとは、なんか、パリンジョムのも紹介します。で、えっと、まあ、この3つを解くために、動,、えっと、動的、動的プログラミングを紹介しますが、1つをあと考えたいのは、前のビデオで紹介した KMP と Z アグリスムも、えっと、まあ、動的プログラミングに近いと思われるんですね。 あの、まあ、メモテーブルはキーアイディアだったんですね。では、あの、っと、そのストリングアラインメントと、ロングエストカモンセミエスについて話しましょう。ストリングアラインメント問題が、えっ、ー、と、こんな感じの問題です。2つのストリングを A と B があって、A と B のアラインメントを計算したい。このアラインメントスコアですね。アラインメントスコアが A と B を変更して、A と B が同じにすることですね。 8b と, と変更してって何かというと、えっと、8b の最初から最後まで見て、こんな感じします。もし ai と bi が同じであれば、何もしないで、プラス2にする。もし ai と bi が違ければ、ai を bi に書き換えて、スコア、の、アライメントスコアがマイナス1になる。 で、えっ、ー、と、EI と AI と BI を比較せずに AI を前にシフトする。ですね。そうするとあの AI と同じ BJ と比較したい。ですね。それもスコアがマイナス1。で、逆に、えー、と AI を BI と比較してすることを諦めて AI を削除する。まあ、同じ考え方で BI の方がシフトする。それもマイナス1。 まあ、実際にこの A と B を比較しましょう。A が AC, AAT, CC。で、B が AGC, AT, GC。ですね。で、こうすると、例えば、あと、なんか、いろいろな、この4つの操作を選択して、スコアが変わっていくんですね。スコアはフィックスじゃなくて、あの、この、この操作によってはスコアが変わる。例えば、えっと、ここだと、 まず A と A が同じで、で、マッチングした。で、次は G と C をマッチングしようとしたんですけど、実は C をシフトしました。シフトしましたので、マイナス A ですね。で、次はこの C とこの C を比較するので、これが同じで2。で、次は A と A を比較して、ここも A。で、これは A と T。A と T が違いますので、これはマイナス。 で、次は、g、t と g。これもマイナス。で、この c と c をマッチングして、これは2。で、この c が余ったので、この余った c が、えっと、delete する。ですね。まあ、b とスペースを入れると同じですね。これもマイナス。で、このスコアが2、マイナス。2、マイナス1。2、2、マイナス1、マイナス1。これはまあ、これを消えて、ここも消えて、 2プラス2だったので、スコアが4。で、実際にこの2つの言葉の最適化スコアがこれです。まず、同じく A と A をマッチングして、で、G の場合だと、あと C をシフトする前とですね、この前、これは仕方がない。で、この C と C を比較して、A と A と比較して、で、この A が、下に A がないから、この A が削除する。これはマイナス。で、T と T を比較して、 これはまあ仕方がないから、これはリプレイスするんですね。で、C と C を同じですね。で、こうすると、2、マイナス、2、2、マイナス、2、マイナス2で、ここのスコアが7。で、この2つの言葉に対して、この7が最大のスコアとなります。まあ、この問題がどこが使うかというと、あの、この問題のもう一つの名前が、えっと、ディット・ディスタンス、またはレヴェンスタイン・ディスタンス。これは2つの言葉の距離を目指す。 距離というのは、例えば、なんかあの、スペルチェッカー。あの、プログラム、コンピュータで言葉を書いて、で、あの、この言葉を間違ってるタイプがあるよとかで。で、そこで似てるのことが、似てるの言葉が出てくるんですね。この似てる言葉をどういうふうに計算するかは、まあ、このスコアで、スコアが高い方の言葉で選択する。ある言葉に対して、スコアが高い方の言葉が、その言葉の、えっ、ー、と、一番近い言葉と考えな で, すね、では、えっ、ー、とその最大のストリングアラインメント、どういうふうに計算するかですね。まあ、さっきと同じ例で見ると、あの全探索っていうアイディアが、それぞれの文字で、あのマッチング、ノンマッチング、アド、ディリート、この、まあ実はッッマッチングとノンマッチングが同じで、マッチ。 アドディリートの3つの選択で毎回するんですね。ここで3つを選択して、ここで3つを選択して、ここで3つを選択して。で、これは全てを選択しないといけないなので、これは 3×3×3×3 なので、3の n 乗となります。結構この前端サークが、まあ、あの、ダメだよね。3の n 乗です。ただし、これはうまく GP を作ると、O of n の2乗で出てきます。ですね。 じゃあ、その DP 法を、えっと、見てみましょう。まずは DP テーブルがこれですね。Vij。これは DP テーブルとなります。Vij って何かというと、A の言葉が1から i までと B の言葉が1から j までの、えっと、最大のスコアです。例えば、V11 がこの A とこの A の間だけの最大スコア。 まあ、これは2ですよね。で、v12 っていうことは、この a とこの ag の最大スコア。これは2と、まあ、この g が余ってるので、ここはスペースを入れるから、えっ、ー、と、1っていう値ですね。こんな感じです。じゃあ、初期直行は何ですか ?v00 が0。つまり、a と b が何もないだと、 こアはなんか1から始まるって気をつけてくださいですね。ですので、00が、スコアが0。ストリングがないから。ですね。で、vi0 が -1×i ですね。なんかその削除のコストが -1 なので、v がないで、えっと、a が1、2、3、4なので、その a のある部分が全部消す。同じ、同じ考え方で、v0j が マイナス1かける j。つまり v から削除するんですね。で、これはそう初期状況。これはまあ、ボォルートでするでしで、ここから dp がえっと計算ができます。トップ、えっと、ボロンアプリビが計算ができますこ。これですね。vij がこの c1 と c2 と c3 のマックスです。c1 と c2 と c3 を比べて、あとマックスをとる。c1、2、3は何ですかということですね。c1 は V の i-1 と J のマイナス。つまり、i と J を一つずつ戻って、で、i と J をマッチングするかミスマッチングする。つまり、i と J を比較すると、前のスコアプラス、i と J を比較。で、2は、えっと、i だけを戻って、で、これは J の削除。つまり、ここまで比較して、これを比較せずに、これは削除する。で、逆に3が、 ここまでの比較と、えっ、ー、とここ、これを削除して、これをキープする。ですね。ですので、これをどんどん、VIJ をすべてを計算することができる。まあ、あの、DP のように、これをなんかそういうのをシミュレートで見てみましょう。前、この2つのスティングがここにありますね。1つのスティングが A, G, C, A, T, C, G ですね。で、もう1つはここですね。A, C, A, A, T, T, D。 で、これを、えっ、ー、と、シミュレートしましょう。まあ、これはもう、あの、初期状態を全部入れましたですね。ゼロゼロがゼロで、で、ゼロ一ゼロ二ゼロ三がマイナス一マイナス二マイナス三。で、一ゼロも同じですね。じゃあ、次はここから始まる。一一。で、C1 がマイナス一ですね。だから、一の、一の選択がここから来る。で、A と A が同じなので、ここから来るとコストが二ですね。0プラス2。 で、上から来ると、A と、えっと、A だけと何も、あの、スコアの削除ですね。で、ここから来ると、えっと、マイナス1とマイナス1がマイナス2。で、ここから来ると、マイナス。ですので、ここのスコアが1、2ですね。これはまあ、私たちも前を押してたんですね。じゃあ次はここに行きましょう。えー、っと、ここのスコアが A と G。まあ、 えっと、ここの3つの選択を見ると、上から来ると、右から来ると、必ずマイナス1ですね。だから、ここから上から来ると、マイナス3。えっと、左から来ると、ね、マイナス、えっと、1 2マイナス1、1ですね。で、ここから来ると、これとこれと同じであれば、8G が同じであれば、2。8G が違ければ、マイナス1。これは違うなので、マイナス1。なので、ここはマイナス3。 ここはマイナス2。ここは1なので、ここのスコアが1。じゃあ、マイナス4、マイナス3、0。ここは0ですね。で、同じ。ここはマイナス1。ここはマイナス2。ここはマイナス3。ここはマイナス4ですね。じゃあ、次行きましょう。ここ同じですね。あの、A と C が違うからマイナス1。あ、すみません。これはちょっと間違えましたね。 ここが同じなので、エイト以外同じなので、こ れ, -5 これマイナス五、これマイナス三プラス二マイナス一、で、これはゼロマイナス一、これマイナス一だから、これとこれ同じですね。これもとこれも、マイナス一。ですね。で、ここが、えっ、ー、と、マイナス二、ここが、マイナス三、マイナス、あんまりスコアが変わらなかったですね。じゃあ次、C と A が違うから、 これマイナス1、マイナス1、マイナス1なので上から来て1ですね。で次 C と G が、えっと、ここから来て1。で C と C が同じですね。同じですと、ここから来て3ができます。ですね。で C と A がここから来てマイナス2ですね。で C と G がここから来て1。C と G がここから来て0。 で、ここから来て、マイナス1となります。で、これをすると、A と A だから、えー、っと、ここから来て、これはゼロで、ここもゼロなので、これで こ, こではゼロですね。A と1が、A と1と1、1なので、まあ、こことここがマイナス1。で、これは3と C なので、ここからだと2ですね。で、A と A なので、ここで来ると5となります。 で、そうしていきますですね。4と3と2ですね。で、こう来てきて、A と A が、えっ、ー、と、マイナス1、マイナス1、マイナス1で、うん、マイナス1で、マイナス1で、で、これ5となる、2となるので、これは4ですね。 で、これは、えっと、4、えっと、四となって、で、これは3と2。で、これは、えっと、まあ、7ス2。ということです。これで進んで、まあ、最後にここは7までを見ていきます。まあ、こんな感じで DP で、えっと、その最大の、えっと、ディスタンスがわかります。ちょっとこの大きな方から行くと、 この4が、えっと、dt と切で行くので、これは6になるんですね。で、この6が、えっと、c が行きますので、これは5になって、で、ここが、えっと、7になります。<音声><音声>はい。まあ、あのー、これは、スティングディスタンスのボートンダウンの gp となります。 で、えっ、ー、と、同じ、実は同じ方で、あと違う問題が解くことができます。それは longest substring, longest common s u b s t r i n す。l o n g e s t common substring が、えっ、ー、と、なんか数字の方でも見たんですよね。なんか DP のときです。で、ここは、あと、string のときだと、えっ、ー、と、前のオブリスムで、実は、あの、その、コストが変われば、えっ、ー、と、同じ問題を解くことができます。 例えば、まあ、longest common subsequence って何かというと、A が同じ ACAGCC C と B は AGCHC C だと、longest common subsequence が両方で同じ文字ですね。ここが AC で、で、ここが ATAT で、この細部は C が同じですね。まあ、こんな感じですね。A と C と A と T と C です。これは longest common subsequence。 これはなんかスプリングアラインメントのちょっと変わって解くことが可能です。何が変わ変わるか、あのスプリングアラインメントだとミスマッチのコストがマイナス1ですけど、ロングエスト共通サブシーケンスがマイナス無限、まあ無限ということが結構低いあのマイナスの値を使います。でインサートとデリッションがスプリングアラインメントでマイナス1だったんですけど、えっと LCS のコストがゼロ。でマッチング のコーストが、前は2だったんですけど、今回は1となります。で、これ、コストだけ変わると、えっ、ー、と、細部に来るのは、なんかその、longest common sum sequence の最大のサイズが出てきます。じゃあ、もう一つ、ちょっと違うオゴリスムが必要な問題です。これはパリンドロム。パリンドロムがわかる人がいると思うんですけど、あの、S が、 s の行列の文字列に対して s と s の逆が同じ。例えばこのマダムですね。あの、右から読むと、左から読むと m, a, d, a, m。で、右から読むと同じく m, a, d, a, m。これはパリンドームです。で、えっ、ー、と、よくこれ、あの、これは競技プログラムでてきます。なんか、パリンドームを見つけてください。パリンドームを作ってください。なんか、このストリングの中にパリンドームを探してください。よくわかります。 でちょっとなんかこのパリンドムの例を見てみましょう。あの、例えば一つの問題があるストリング t の中で、その t、あ, あるスリング t に対してその t の中で一番長いパリンドムを見つけてください。ですね。例えばアダムの中に a で、d a、ADA、が隠している。マダムの中にマダムですね。まあ、これはもうパリンドムです。これね、never odd or evening っていうことがこの eng を取ると Never odd or even. これもオーパーリングルですね。n e v e n e v RODDO, RODDO ですね。で、次はこれですね。なんか、これ結構面白いですね。RACE F1 か FEST。で、この F1 と FEST を抜くと、レ c スかとなります。これもオーパーリングルですね。では、これはまず自分でちょっと考えてみな見てください。 パリンドロムをつ見つかるために完全探索で見つかるか、それともスティングアラインメントで見つかるかですね。あの、まだ3つの方法で今度は説明しますので、まずこの2つの方が解けるかどうかを考えてみてください。じゃあ続きます。じゃあパリンドロムが、えっ、ー、と、DP で、えー、と見つけます。 あのパリンドムのテーブルがこの len ij ですね。i と j、len ij が前の dp 法の意味はちょっと違うんですね。前の dp 法が i、なんか a の i までと b の i までのスコアなんですけど、これは、ス t r ングが一つしかないので、これは i と j の中、とインデックス I とインデックス j の中の一番長いパリンドムを出てきます。ですね。初期状態が、 L と R が同じであれば、LR が1ですね。つまり、斜めがすべて1を入れます。で、次が、えっ、ー、と、L と R が隣同士の場合ですね。そうすると、あの、SL と SR が同じであれば、2ですね。なんか、AA, BB, CC とかですね。違ければ、1ですね。どちらか。 この2つだと、なんかその言葉、あとそのストリングのそれぞれの真ん中でパリングルムの計算を行います。ですね。で、あの、その初期状態の中にトランジションがあります。そのトランジションが、あの、L と L が同じであれば、えっと、L、L、L の、えっと、ま、行列のサイズが2、プラス、えっと、 前の方ですね。これはあの、まあ、2つの言葉、あと二つの文字が同じければ、その中の一番長いパリングムとプラス2ですね。このす同じじゃなければあの、1つ L だけを入れるか、R だけを入れるか、そのパリングムの長さをチェックします。それをここでちょっと、えっと、レース F1 カーで見てみましょう。 これは初期状態です。で、えっと、ここで見る通りに、えっと、実際に、えっと、パリンドムを GP で計算するときに、あと、行列をすべてじゃなくて、この上だけで計算すればいいんですね。じゃあ、R と R の中に一番長いパリンドムが1。A と A の中に一番長いパリンドムが1。っておことですね。じゃこれを計算しましょう。R と C が同じで、 ですので、あとこれは変わらないですね。で、R と E も、えっ、ー、と、あ、すみません。この斜めでチェックしますですね。で、A と E が同じですので、ここも同じですね。なんか先の、えっ、ー、と、MAX だけを取ります。で、これもあ F と C が同じですので、これを取ります。で、E と F と C が同じですので、これを取ります。 1が同じですね。ここで取ります。F と C が同じですので、ここで取ります。1と A が同じで、C と R が同じで、ここは終わりました。じゃあ次、ここからです。R と E が同じで、F と A が同じで、C と1が同じで、E と C が同じで、F と A が同じで、1と1が同じです。つまり、1から R までのパディンドムがなしですね。ここも E から C までの間のパリードもなしということですね。じゃあ次は R と F。まあ、これも違うで、A と1。ここも違うで、これは C と C。これは同じですよね。同じですので、あの、R プラス1と R マイナス1。つまり、こことここですね。ここを見て、ここプラス2。ここが3。つまり、この C と C の中で、 一番長いパリンドルがこの二つの文字を取って、で、この中のどれも取れば三つの文字のパリンドルとなります。じゃあ次はここですね。E と A が違うから1で、F と R が違うから1ですね。じゃあ次ここ R と E が1で、これは C と A。で、ここは違うんですけど、ここの3があるから C と A があっても、あの、一番の長いパリンドルがこの C、F、C とか、あと C、1、C。 ですね。だから、ここは3。で、ここは C と A だから、まあ、でもここも3ですね。このマックスを取って。E と R が1。で、次は R と C で、この3をここにコピーして。で、ここは A と A が同じだから、ここから5と行きます。で、これは C と R が違うから、ここは3。で、これは3と5の最大が5で、で、えっ、ー、と、A と R が違うから、ここも5。 で、ここは R と R が同じだから、ここにコープして7となります。だから、練習カーの中で一番長いパリンドロムが7ですね。これは R と R と A と A と C と C。これは6になりました。で、この3つの中のどれかを取ります。ですね。まあ、これはこのパリンドロムの、えー、と DP となります。はい。 で、えっ、ー、と、これは DP の終わりですので、最後には、えっ、ー、と、tree についての、えー、と紹介したいと思います。tree が何かというと、えっ、ー、と、tree がそのデータ構造の、えっと、文字列の特別なデータ構造です。これは、あの、その文字列のすべてのサフィックス。例えば、この car と cat。 とラットこの3つの言葉のすべてのサフィックスを考えましょう。例えば、カールのサフィックスが CAR と AR と R。カットのサフィックスが CAT と AT と T。で、RAT のサフィックスが RAT と AT と T ですね。んと、AT が2回あって、T が これはちょっと、あの、間違ったんですね。ここを無視してください。これはないですね。で、このユニークのサフィックスが、えっ、ー、と、こんな感じです。このすべてのサフィックスがあるので、そのサフィックスが、えっと、そうとして、で、キコゾで作るんですね。例えば、A が、こっちの A いて、 ar と at があるから ar と at のキコゾを作ります。で、次 c は car と ch があるので ca にして car と cat があります。で、次は r. r が r a t があります。ですね。で、次は t. こう見、このキコゾがあって、これはあのすべてのサフィックス、なんかディクショナリのすべてのサフィックスをソートしています。 これは何のためにやるのかですね。何に使えるのか、このキーコこのキーコは。実は、あの、この tree だと、その、サブストリングのマッチングができます。例えば、この ga,ta,ca の string を tree を作りましょう。tree はまあ前のこんな感じですね。なんか a があって as,a$ ドラですね。 で、あとは、あの、aca もあるんですね。ここは aca。で、次は、えっ、ー、と、tagaca があるんですね。tagaca。これはまあ前の tree の、この、この言葉だけの tree。で、えっ、ー、と、この中の substring を見つけたいなら、substring がここでキコゾをさ、えっ、ー、と、このキコ造で探索すると、えっ、ー、と、substring のカウントができる。例えば ,gataca の ca のサブスクリングを見つけたい。ca のサブスクリングを探したいだと、まあ、ここに c いて、で、次は a いて、で、これは y。これを行くと、あの、この言葉の中で ca が一つしかないとわかる。で ,ga だと、ここが d と a ですね。で、ここから二つのパスがあるから、この言葉の中で ga が二つがあるとしているんですね。この a の変が二つがあるから ga が二つがあるとしている。 じゃあ、例えば tag, t いて a いて g。これがあるので tag もあります。で、じゃあ tt, t いて、また t から t がないので、つまり、この string の中に tt がないということが理解する。ですね。こうすると、なんかこのキコゾがあれば、string ッチングが、あの、すぐ早く見つかることができるんですよね。はい。 でも、これだけではないですね。例えば、あの、これはなんか、この機構造のべてを調べるけど、なんですけど、これを見ると、あの、この辺が一つしかないので、これは圧縮することができます。ですね。これは TAGA じゃなくて、ここのレーベルが TAGACA ですね。こうすると、これは結構小さな機構造になりますので、前で紹介したオグリスが、 すぐ本当に早く解くことができる。ただし、アオゴリズムが早 く, な早くなるんですけど、キコゾを作るには時間かかるです、ね。だからそれをよくバランスしないといけないんです、ね。で、えっ、ー、と、例えばあの、あの、ストリングマッチングのどれぐらい早くなるんですね。なんかもし、そのスフィックス3があれば、ですね、M を t の中に探す。 とは OofM プラス Occ、つまり、O of t ならない。t がどれぐらい大きくても、m を探すのは O of m プラス Occ だけですので、あのこの tree, string, あとこの suffix tree の中の、えっと、探索はすごい早いとなりま す, です、ね。例えば、あと a を探すのは、ここで a いて、 このインデックスがあります。7531のインデックスでは入っています。あと、あのもう一つは longest repeated substring.longest repeated substring というのは、そのストリングの中であの何回繰り返している substring を探 す, です、ね。これはどうやって見つかるかというと、その tree の 真ん中のノードですね。この真ん中のノードが、えっと、サブス、えっと、リピーテルサブスティになる。例えば、A が真ん中のノードに、真ん中の頂点に出てくるので、この頂点の辺が、4つの辺があるので、A が、あの、このスティングの、このカト言葉の中で4回が出ている。と、GA が、この GA がもう真ん中の頂点なので、GA も、あと、何回繰り返している。 で、この頂点の辺が2つなので GA、GA がこの言葉の中で2回が出てきてい一方、CA を調べると、CA が真ん中の頂点がないから、CA がこの言葉の中で1回しか出てこない。っていうことです。あと、あの、2つの言葉、M と A のところがいて、その2つの言葉の longest common substring。それは前でなんか DP で、 あと、計算しましたけど、これは t で簡単で探すことができる。これはどういうふうに作るかというと、まず mn をくっついて、で、その tree を作ります。ですね。で、その tree の中で m と n の、えっと、longest common s s t r i n g を見つけます。ですね。あの、この真ん中のノードが m と n に両方、えっと、入っている サブストリングをシェアます。ですので、あの、ここの tree を見ると、a が両方のサブストリングに入っている。ta も両方のサブストリングに入っている。ca, da, ta も両方のサブストリングに入っている。一方、ta, ga, ca が片方のサブストリングしかない。これは最後まで言っているからですね。ですので、あの、 まあ前で勉強したアオグリスムだと、繰り返して同じステリングで繰り返して何回何回何回もやるときだと、あの、サフィックスティを作るのはいいかもしれないですね。で、実際にはスフィックスティを作るよういくつかのアオグリスムがある。まあ結構複雑なアオグリスムで、OFN でスフィックスティングを作ることができる。まあ今回紹介するのは、もう少し簡単な、えっと、プログラミングしやすいアオグリスムで、 これは、アレイでを使って、スフィックススティングを作る。これは、onlogn。まあ、簡単で言うと、結構、今までこの講義で、あと、紹介したアーグリスムの一番複雑なものなので、ちょっとこれは、あの、あの、コードをコメントしながら、後でゆっくり勉強してください。で、このコストが、onlogn なので、一回だけマッチングする。一回だけ、longest substring を計算すると、これじゃなくて、前のアーグリスムを使った方がいい。一方、 同じストリングで何回何回もマッチングした場合だと、まあ、tree を実装することを検討した方がいいかもしれないですね。じゃあ、あの、サブスティング tree のあと作り方のアイディアが簡単ですあの。アイディアはあまり難しくない。まず、えっと、ある言葉に対して、 すべてのサブストリングを作ります。例えば、このガッタガッタの中から、じゃあ、あったガッタ。つまり、タガッタ。つまり、アガッタ。で、次はガッタ。赤。アッア。これ全部作る。で、これはなんかそのアレイに入れます。これは、あの、ストリングのアレイですね。ストリングが8つがあるから、あの、アレイもサイズがある。で、次は、あの、そのアレイをソートすることです。 でも、ソートするときに、sa をキープする。ですね。これだけ。ですね。ただし、このソートが、えっ、ー、と、気をつけないといけないんですね。あの、ソートはうまくしないと、えっ、ー、と、この、なんかこういうふうな ACA、aca, agca にならないけど、まあ、通常のソートがこうなるん で, しょうですね。だから、これを作って、ソートして、 あとスティングアレイを作られます。ですね。ちょっともう少し早くするために、えー、っと、このバケットソフトで、えー、っと、紹介します。あ、すみません。これは、あの、オ O フエヌ l グエヌですね。あ、そうです。これはオ O フエヌのえー、っとスティングアレイです。 何かというと、そうだね。これは、なんか N 回を作って、で、ソートして、これは実は、あの、N ログ N じゃなくて、えっと、これは N 乗ログ N 乗。だから、なんかただソートするだけで、こういうふうに、こういうバケットソートで、えっ、ー、と、比較します。ですね。で、この特別なコンー、あとコンパーリーソンを作ります。この特別なコンパーリーソンが、えっ、ー、と、その、 t の中で比較するので、あの、サブストリングを作らずに、えっと、インデックスだけで比較する。ですね。で、まず、えっと、初期化としては、あの、n がその t のサイズを計算する。で、次は、えっと、その sway が、その、これですね。なんか、その、ストリングのインデックス。つまり、i とスティングのインデックスを作る。 で、この sway と sa w y のソートします。これだけすると、o of n squared log n で、ね、で、それじゃなくて、えっ、ー、と、on log n。これは t max n で、int n というんですね。で、ra が、えっ、ー、と、と、テンポある。これはランキングソートみたいですね。で、sway が、これはなんかその結果の、これ作りたいのはこの sway です。 このカウンティングソートを作ります。カウンティングソートが何かというと、なんか、えっと、ストリングの数を分かるので、あのバケットが作ることになる。これはレイディックスソートに近いです。例えば、なんか、あと、アスクチャークターが2 25、25号があるので、あの、マックスが、えっと、300とします。ですね。全部、あの、まあ、C を、なんかこの、店舗の C を作って、 えっと、これはゼロにして、で、この中で<咳>あのバケットソートを行います。で、この3つのフォーループして、どんどんこの S ウェイをアップデートします。で、このソートを作った後に実際に S ウェイを作ります。で、S ウェイが R ウェイと S ウェイを歩いて、あの、カウンティングソートを、えっと、1つずつを作っていく。 で、えっ、ー、と、まあ、これを作った後に、どういうふうにストリングマッチングが行われますね。これは、あの、なんていう、あと、ま、キコゾですので、アレイの木構造が、えっ、ー、と、マッチングする時ときだあと、微分探索が必要ですね。例えば、ga を見つか、探すときに、まずは真ん中で a。a が ga の前なので、あと、次はここですね。 で、ga が同じなので、じゃあ、ここをアップして、えっと、ga がここにあります。あの、インデックスを読んで ga を見つけました。で、えっと、longest repeated substring をみつか探すときだと、あの<咳>、この、まずこの ga を歩いて lcp を作ります。例えば、えっと、 ストリングは、これは、っと、ロングストのスミスに i と i プラス1。えっと、これは1だけなので、ロングスト、サブストリングが0。で、えっと、こことここが違いますので、ラブストリ ン, ングが0。でも、こことここが、a が同じなので、これを比べると、あの、ロングス s e q スティングスが1ですね。次は、こことここも、ロ s グスト、サブストリングが1で、で、ここも、 1なので1ですねで。a と C が違うから0。g と C が違うから0。これは ga と ga なので、この common longest common substring が2となります。でこれを全部割くと、この s t r i n の中の longest repeated substring が2と理解ができます。で、えー、と、longest common substring だと、あの、2つの言葉をここに入れて、前と同じアゴリスムを。 を行いますはい、あの、これは、あと、今回の授業の最後となりました。じゃあ、あと、今週の課題を簡単に紹介します。まず、あの、イメディエイトデコダビリティが最初のビデオで説明しましたが、あの、このセットの中の、えっ、ー、と、プレフィックスが入っているかどうかをチェックするだけです。 これは全探索するか、それともなんか全探索のプロニングすれば、あの、解けるんじゃないかと思います。次は、あの、シーザーサイファも、まあ、なんか、あの、最初のビデオで、えっと、紹介しました。これは、なんかその、隠している言葉の中に、この、このディクショナルが入ってるので、それはシフトしながら、あの、解除できるかどうか。 次はパワーストリング。パワーストリングが面白いものなんですね。まず S が来ました。で、その S が、えっと、の中に、その、繰り返しのストリングを見つけたい。まあ、インプットとアウトプットでいうと分かる。例えば、ABCD の中で、あの、このリピ p e a t e d s u b がないから、えっと、パワあと、あの、ミニ n ストリングが ABCD ですね。ABCD イコール ABCD。 一方、ab,ab,ab,ab の中で、これは ab の4回なので、あの、ミニマルストリームが ab。で、n が4、ab の4回。で、これはカラカラ。カラカラが、このカラのストリームグ2回入ってます。ですので、n が2から。で、次は ab,ab,ab,ab. まあ、まずはこれは ab がミニムと思うんですけど、 で, でも、この a が残っちゃいますので、実は、この s t r i n の中で、ミニマルは a b a b a b a なんか、この string が同じサブ r i k e s t r に分けることができません。だから n が1。ですね。ここは、あの、いろいろな解き方があるんですね。あの、ま、えっと、search で、なんか、例えば、1で試して、2試して、3試して、することができるんですけど、それは、あの、tle になるかもしれない。 ですね。ですので、なんかちょっとこの探索法でどう書けばいいのか、なんかその DP を使うか、Tree を使うか、いろいろな考え方があるので、まあこれはなんか思ったほど難しくない問題なので、ぜひ試してみてください。次は Well's World of.Well's World of は、まあ、あの、String Matching の問題なんですけど、ちょっと、あの、そんなに難しくなくて面白いものだと思います。 <音声><音声>はい、<咳>えっとまあこれがあってなんかこの、ま、マガジンみたいでこの文字列の中でこの4つの言葉を探せない例えばワールドオフだとえっと 2のと5がありま す, ですね。だから、1、2と5じゃなくて、じゃあ、2と、1、2、3、5。これですね。ワールドルフ、これじゃないですね。で、ワールドルフ、ここですね。ワールドルフが入っています。で、次はバンビ。バンビは2と3ですね。何ですか b B-A-M-B-I。バンビ。ですね。次はベティ。ベティは1と2ですね。これはベティ。 で次はダークベッド。ダークベッドはこの中、どのくらいですね。これはまあ見つかるのは、えー、っと、この課題です。まあ、あの、あまり、あと、この行列はあまり大きくなくて、まあ、これは TLE になると思わない皆さんですね。ただなんかちゃんと前、後ろ、右、左の探索をちゃんと書く。書けば、あの、大丈夫です。 あとは、なんか、大文字と小文字が区別しないし、で言葉は前と、なんか上と下、右と左にもあります。はい。で、次は、エクステンドとパリンドロム。エクステンドとパリンドロムが、あの、そのパリンドロムに関する問題です。あの、授業中で、あの、見せたオグリスムが、あの、言葉、あの、ある文字列の中のパリンドロムを探す。で、これは逆。 ある文字列に文字を入れてパリンドムを作れっていう問題です。例えば、アレットの場合だと、えっと、アルレットル e l a を入れるとパリンドム ABCBA がまそのままでパリンドムです。で、ここは AAAALLL だと、AAALLLLAA でパリンドムになります。ですね。だから、これはまあ、パリンドムの えっと作るです。これはなんか、あの、まあ、あよくよく考えれば、あの、まあ、あそんなに難しくなるんで、まあ、あその、パリンドロモの DP じゃなくて、例えば KMP とか Z4 とかでも、えっと、作り、えっと、解けることかもしれない。どのグリスもどういうふうに作ればいいのかを考えてみてください。で、次はストリングパ p a r t i t ですね。 これは、まあ、あの、アドホック問題に近いですね。あの、数字の文字列があって、その文字数字の文字列を、えっと、いくつかに切りたい。例えば、えっと、で、えっと、最大の、えっと、一文字が、えっと、32ビットですね。だから、この1234554231が、これは32ビットに終わるので、じゃあ、同じを出力する。一方、この54211の12345が、 32ビットを超えてしまいますので、2つに分け、分けないといけない。ですね。ですので、ここで分けて、ここで分けて、5と4を足して、5、3、2、1、1、2、3、9となります。で、この000が、まあ、全部を足すと0となる。で、これはまあ、一番分かりやすいですね。1、1、1たくさんがあって、これ32ビット以内で切り替えると、あと、えっと、切ると、この1、1、1と、この1、1、1と、 この1 1 1 1 で, で、足し算がとまああのどこで切ればいいのかどういうふうに切ればいいのかぜひやってみてくださいあとはプリンスとプリンセスプリンスとプリンセスがプリンスとプリンセスがあと2人ともお散歩に行きますでとお散歩の中で行く場所が筋で表らします プリンスとプリンセスが必ず1で始めて、n-1 で終わる。でも、真ん中の行く場所が違います。で、あの、その2人のお散歩のルートが同じになるように、あの、その行ってる場所の削除したりとか、シフトしたりしてください。これは、あの、その、えっと、ストリングアライメントと、えっと、ロングエスト可能性のセクエスのどれか。ですので、 この問題を見てどれかを選択してください。最後は Life Forms フフ。Life f o r の s が、まあ、この問題、まあ、このプログラム、今週の多分一番難しい問題になると思います。インプットがいくつか の,、えっと、<咳>あの遺伝子が、まあこの、この文字列は遺伝子と考えて、でその遺伝子、 の、この、第1名の遺伝子と第2名の遺伝子と第3名の遺伝子の、えっと、一番大きな、えっと、サブスティングを見つけないといけない。ただし、えっと、一番大きい、あの、半分以上の遺伝子だけの一番大きなサブスティングですね。あ例えば、ここだと、えっと、b p g s と b p e が、これは、なんかこの2つだけなので、なんか3つを考えると、 ここだけのストリングが3つにあります。c d g f ですね。でも、3つじゃなくて2つだけ考えると、もっと長いサブストリングが見つけます。で、これは長い、あと半分だけで結構ですので、あの、そのストリングセットの中で半分以上の一番長いサブストリング、カモンサブストリングを見つけてください。これはちょっと、なんか z 法を使おうか、それとも、あの、 tree を使うか。まあ、多分これは tree じゃないと解けないかもしれないので、まあ、r e e を勉強して、えっ、ー、と、これをぜひ解けてみてください。じゃあ皆さん、これで、あと、今回のビデオが終わりましたので、えっ、ー、と、皆さん、ぜひ、えっ、ー、と、スティング問題を頑張ってください。じゃまた来週は、えっ、ー、と、数学問題と、えっ、ー、と、期化の問題になります。 では、えっと、以上です。